こんにちは今日は少し前にですね、えー、動画を撮影しましたその動画を皆さんと一緒に見ていきたいと思います今回はですね、えー、半年ぐらい前にほとんど初めて PV ドローンを始めてでその時にシミュレーターで練習した様子を YouTube に上げたんですね結構前に。 でその動画を見ながら今の自分と比較してどんなところが成長したのかなとかあとはどういうところをもうちょっと頑張ったらいいのかなっていうのを見ていきたいと思います、はい、ではまずはこちら、えー、半年前に撮影した一番最初のほとんど最初の飛行ですね TRLSIM で撮っていますそれの一番初期の段階の動画ですねこんな感じにまあまあでも あの一応んかチュートリアルみたいなのがこの DRLSIM にはあってそれを終えてから今アクロですねアクロで練習している様子になります今と比べるとすごい遅く感じるんですけどまあ初心者にしては結構頑張ってんじゃないかなって今は思いますはいこんな感じでゲートをくぐってでこれは結構簡単なコースだと思うんですけどあの アップダウンがないんであの平らですよねこれ全部平らな面をこういうゲートをくぐって進むのはまあそれほど難しいことではないと思うんですけどターンをうまくすることが結構難しいですねはいこんな感じで、えー、3周あるんですけど3周のうちの今3周目になりますでここをくぐって右に行ってでこれで 最後ですね折り返してはいまあ結構最初にしては頑張ってんじゃないかなと思いますでここにゴールでこれこのドローンもあのデフォルトのままで何も変えてませんでした今は、えっと、使っている機体に合わせてるんですけどでこの時のタイムが1分24秒でしたでは今度はえ今の最近の飛行を見ていきたいと思います はい、こちらが、えー、この間撮った映像ですね。昨日かな昨日撮りました。えライバル5っていうのがあって、それをオンにして、え自分のタイムと同じような人と一緒に、えー、ボットなんですけど、えー、5人と対戦しながらやっています。えー、で、こんな感じで、先ほどと比べるとめちゃくちゃ速く感じますね。けど、まだやっぱり、えー、っと、ターンの部分とか、 結構後ろに下ががっちゃうことがありますね、まあ、でも僕が目指しているのはあまりレースっていうよりかはフリースタイルを僕はやりたいいなと思っていますでもフリースタイルをオーストラリアでやるには少し、えー、課題がありまして、えー、今のところオーストラリアでは決まったところしか飛べないのでシミュレーターだったらいくらでもどこでも飛ばせるんですけどあもうゴールしちゃいましたね。でタイムが53秒でした。 はいではもう一つ面白いコースがあったのでそのコースも、えー、見ていきたいと思いますはいこちらがそのコースになりますジャングルのコースですねこんな感じになんかジェットコースターのようなすごいなんかあの階段みたいになっているところをすり抜けながら、えー、進むコースになっていますこれ結構難しくて結構練習したんですけどあんまりうまくいかなかったです あと、レース機あの。バッテリーが下に積んである機体と上に積んである機体でかなり、えー、動きが変わってきて、やっぱレースをするにはレース用のバッテリーが下にあるような、えー、ドローンを選ぶと飛びやすいですね。こんな感じで結構楽しいですね、飛んでる時も。僕、今実際操作してないんですけど、このリプレイを見てるんですけど、結構面白いですね。 えー、と皆さんも DRLSIM で、えー、このシミュレーターの中にあるコースが実際に飛べますので、えー、皆さんもよかったら、えー、下にリンク貼っておきますので、えー、DRLSIM ダウンロードしてこういう面白いコースやってみてくださいはいこんな感じでゴールしました、えー、最近はちょっといろんな事情があって日本にいてネタがあんまりないのでこんな簡単な動画になってしまったんですけど まあ、これからも動画を上げていくので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。